皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月19日、第4回隠れスライムフェスティバルが本日で終了となりました。今回は、極めれば100万ポイントを超えることができたみたいですが、その動画を見ても意味がわかりませんね。そんなわけで、第5回の開催を待つことにしましょう。 今週のエピソード依頼帳に大富豪がありますね。このまま行ってみましょう。今日のルールはクイーンボンバーとスライム革命で、ガズシバはなしですね。はい、勝ちました。これで九段になりました。集団の称号はすでに獲得済みなので、集団までやるかどうかは今後のエピソード依頼帳次第ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。